見つけましたいや。そろそろ諦めたの？準備完了。ミサ タ, タイム嬉しい。あなたの狙いは全て把握しましたいや。死んでください。死んでください。死んで。ください どなな<笑>、うん、か ああななたたの狙いいいれてしまこ、うん、でしう、えー、しーそううだらごち諦め私も負けないよく にれてね、なてします、ね、たいな しかし俺もゴミださ<笑>あこれから競技すべての方に祝福を高校時代到着しました ガンガン撃ったってー、ま、<笑>お願いしますこれが権力よ全てに戦いがきくい後方支援到着しました<笑>これがのいってやつ る, <笑>ロあげるからね<笑> 結果だね、先生から見てどうお待ちしておりました。